こんにちは、淡田す介です。これは昨年作りかけた動画の続きです。今日はこの布に絵を描く時のためのパブリックメディウム。これを4種類の絵の具に混ぜて、この布に塗って、そして選択しても色落ちしないかという実験をしようと思います。これはターナーの パブリックメディウムなんですけど、耐比性と耐抗性があって、定着力があるそうです。耐抗性というのは、野外で使用された際に変形、変色、劣化等がしにくい性質のことだそうです。そして使う絵の具は、アクリル絵の具とアクリルガッシュ。アクリルガッシュとアクリル絵の具の違いは、アクリル樹脂の量が違うそうです。それからもう一つが、このイベントカラーというものですね。このイベントカラーには、合成樹脂。 スサンビニールアクリル樹脂それから顔料と水が入っているそうです顔料とアクリル樹脂なのでアクリル絵の具とほぼ変わらないんですけどこのイベントカラーで描いた絵をちょっと日の当たる部屋に長い間飾っておいたら結構色あせてきましたなのでこのイベントカラーっていうのはお値段がリーズナブルなんですけど耐久性があんまり良くないと私は思っていますそれからこれは水彩絵の具です 水彩絵の具で布に絵を描けば洗濯どころか水に濡れただけで色落ちしてしまいますなんですけどこのファブリックメディウムを混ぜてそれで布に絵を描いて 選択しても色落ちしないんじゃないかと思いますがちょっとこれも実験してみますもしそれで選択しても大丈夫だったらアクリル絵の具とか持ってない人もこのファブリックメディウムさえあればお家にある水彩絵の具とこのファブリックメディウムを混ぜてそして布に絵を描くことができるというわけですということで早速この4種類の絵の具をファブリックメディウムに混ぜてこの布に色を塗っていきましょう ではまずはアクリル絵の具ですね。まずはそのままこうやって塗ります。それで洗濯する前と後がわかるようにもう一つの布にも同じように塗っていきます。これがそのまま塗ったやつですね。水をいっぱい混ぜてほんのちょっとだけでかなり水に薄めた状態ですね。これをこんな感じで塗ります。であとはこの 布用のファブリックメディウムを少し垂らしてあいっぱい垂らしちゃってこれをここに塗ります次はアクリルガッシュですねアクリルガッシュです次は直接 水で結構薄めたやつ。なんから。ええ、でも。混ぜたやつ。で、こんな感じですね。次はこのイベントカラーです。ああ、いっぱいです。 水を混ぜるで、メディウムをメディウムを混ぜたやつです今度はこの水彩絵の具です水彩絵の具をそのまま塗ればどういうことになるか分かっているので メディウムをつけけたものだけにしますメディウムを混ぜた水彩絵の具ですね今塗ったこの布なんですけど第1回目の洗濯をしようと思います昨日ペイントした絵の具が乾いているのでこの1枚はもともとの絵の具の色ということでこの片方を選択します まずは1回目の選択が終わったんですけど結構色が残っていますこっちの洗ってない方と比べるとこっちが洗った方ですねちょっと乾いてみないとわからないんですけどこの水で薄めた方のイベントカラーが若干滲んで色が薄くなっている気がしますアクリルガッシュの方は水で薄めた方ちょっと微妙ですがアクリル絵の具は変わってないみたいですね何も混ぜないで塗った方はこのアクリルガッシュのここのところがなんか白くなっています このイベントカラーの方もなんかちょっと薄くなったような気がするんですが下の洗ってないやつの方がちゃんと色がついてるような気がしますメディウムを混ぜた方はあんまり変わってないようです10回洗濯するつもりだったんですけどもう45回で結果が出てしまいましたこんな感じですねメディウムを混ぜてある 一番上の列なんですがアクリル絵の具、アクリルガッシュ、イベントカラー、水彩絵の具どれも色落ちせずにしっかり色が残っていますで、この列は水で薄めたやつですねアクリル絵の具なんですけど最初に水で薄めた色よりも多少薄くなっていますでアクリルガッシュとイベントカラーなんですがもうかなり薄くなっていますね水彩絵の具は水性なので、うん、ダメなの分かってたんです最初から実験しませんでした で、直接塗った部分ですね。ちょっとびっくりしたのがアクリル絵の具も結構剥がれています。で、アクリルガッシュになるともうちょっと剥がれました。で、イベントカラーは色が薄くなりました。ということで今回の実験ではメディウムさえ混ぜればどんな絵の具でも選択しても大丈夫ということがわかりました。で、私いつもアクリル絵の具はメディウムを混ぜなくても大丈夫だと言っているんですけど、この実験だと私が言ったことは嘘になります。 この布結構薄くて多分合成繊維を使ってある布だと思うんですねですが私が絵を描いているのは結構面が多く含まれている厚手の布とか T シャツとかなのでちょっと状況が変わってきますなので薄い布に描くときはメディウムを混ぜた方がいいということになりますね あとは水を結構混ぜるときは T シャツでも何回か洗っているうちに色が薄くなってくることが最近分かったので色を薄めたときはメディウムを混ぜるようにしていますあとはいくつかの動画にアクリル合衆じゃダメなのかっていうコメントがあったんですが布用メディウムを混ぜれば布に絵を描いても大丈夫ということですねあとは水彩絵の具とかしか持っていない人でもあのメディウムだけ用意すれば水彩絵の具で布に絵を描いて洗濯しても大丈夫ということになります